えー、隣のあつろうさんから頂きました。いのりさんこんばんは。最近虫歯ができてしまい歯医者さんに言ったのですが、やはりいくつになってもあの虫歯を削る時のキーンという音が耳に残りたまに思い出して嫌な気分になってしまうので、いのりさんに以下のセリフを言ってもらって、可愛いセリフで嫌な記憶を上書きしてほしいです。はい。 悪い虫歯さんは、私が懲らしめちゃうぞキュイーン祈りドリル頑張ったよ、本当に、祈りさん。祈りさんにみんな握手して、もう本当に。もう、マーベラス、マーベラス、祈りさん。みんなも、声援の、マーベラス、マーベラス、祈りさん<笑>いやもう。あー、これで、あ、虫歯の CM、来ないよ来ないよ 絶対こんなんだって急に祈りドリル今日はよく自分の名前を呼んだな苦しいですということでこんな感じで私に永遠に支えてほしいセリフを送ってください以上トラストイヤーエタニティのコーナーです